それでは計算基礎学1の第11回目の授業をこれから始めますまず前回の授業のまとめです前回は拡張ユークリッド互除法の応用としまして中国需要産法拡張ユークリッド互除法を用いた中国需要定理の計算法について説明をしました今回は 拡張ユークリット互除法のまた別の応用としまして、有理数の最高性について論じたいと思います。それでは有理数の最高性の話題に入ります。テキストでは第四点十二節七十ページからです。ここではまずはじめに有理数を常用関に埋め込んでの計算法について解説します。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 で、まあ、このえ、有理数を循環に埋め込んだあの計算の動機です。でまあ、なぜわざわざこのような面倒なことをするのかということを疑問を持つ人もいるかもしれませんが、とまあ、一般にその計算機上でですね。この有理数演算を行うというのは、あのかなりの計算コストがかかります。え、特にそのま有理数同士のその。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 情報をもとに、そのまあ有理数をその常用化に埋め込んで計算しますと。まあ基本的にはあの整数演算で済みますので。そうすると、そのまあ計算のあの効率化を図ることがあの期待できます。そこでここではえっと以下のような設定で、その有理数を常用化に埋め込んで計算を行うことを考えます。 今与えられた有理数をあの t 分の r とします。でまあ r と t は共に整数です。でこれをそのある十分な素数 p を持ってきまして、まあ、z overpz の、まあ、乗用感の源として表現します。でここで、まあ、あの p はあの家庭から素数で与えておりますのでこの乗用感 z overpz の A というのはあのは情報逆で、えっ、ー、と、これを、この情報の逆減をですね、あのこちら、その下の式にありますように、の t のインバースというふうに書くことにします。で、まあ、t のインバースは、まあ、t と書けますと、p を法として1に行動になるというような乗用感の値です。で、そこで、その、まあ、与えられた有利数、えっ、ー、と、t 分の r というのを、 今求めたその t の情報の逆元 t インバースを用いてその r×t インバースという形でこの z overpz の重用感情で表します。でこの分母に相当するこの t インバースの計算ですけれどもこれは以前この授業でやりましたその p を法とする法逆元の計算で求めることができます。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 でそこでまあ今回はその480より大きなまあ素数 P の中から487を選びましたえ。次のステップでは加えられる有利数5分の2をその Z over487Z の常用感への埋め込みを行います。でこれはまずそ の, 5 の, あの 47487を法とする5の逆減を計算するわけですが、この計算はその法逆減の計算の手法からその487とその5から始まるその拡張ゆっくりと誤除法で計算することができます。で、えー、まあこの計算をですね拡張ゆっくりと誤除法のに従いまして、まあこちらのスライドにあるように計算していきますと、まあ R3T3S3T3 がですねえー、と1と マイナス2と195という組みとして計算されます。で以上の結果からその、えー、とマイナス2掛ける487プラス1195掛ける5が1に等しいことが分かりましたので、えー、このことをまああの487を法とする乗用関で表しますと、えー、と5掛ける195が487を法としてまあ1に行動であるということから、えー、とこの 487を法とする5の逆減は195であるとということがわかりますでそこで、えー、この、えー、と Z over487Z の乗用感上でその5分の2を埋め込む際には、えー、と分子の2にそれから分母の、えー、にあたるその5の逆数の情報の逆数の195をかけた値、えー、390として、えー、とこの390を、まあ、5分の2と同じ、えー、値と。 源として思ってまあ 487z 倍 487z の常用間に埋め込むというわけです。えー、では次に加える方の数3分の1を同じく常陽間 4z 倍 487z への埋め込みをすることにします。でこれは先ほどと同様に487を法とする3の逆減を計算しますので、えっと、まずこれはその4 とから始ままるのを計算しますで、まあ、このスライドにあるように計算しますと、まあ、R2S2T2 が1と1とマイナス162という組みとして計算されます。 以上の計算結果からこのことはその487を法としますと 3×−162 が487を法として1に行動であるということですからあの3のですね487を法とする逆減が、えー、と −162 で、えー、とこの −162 と487を 法として合同な性の数は325ということが分かります。ということで、えー、とこのですね 3, 3分の1有利数3分の1は、えー、とこの常用管 z over487z では325という数として埋めこの常用管に埋め込むことにします。 で以上で5分の2と3分の1をそれぞれその常用管 z×487z に埋め込みましたのでその埋め込んだ整数同士の計算を行いますそうしますとその常用管では390プラス325で715とでこれをまあ487で割った常用として228という結果が得られます。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 487を法として228に合同になるようなその有利数 t 分の r もしくは整数 r と t が存在するかどうかということでもし仮にですねこの最初の条件を満たす r と t が存在した場合にそれらが我々が本来計算したかった計算結果である15分の11に対応しているか と,、えー、と以上のことを確認する必要があります。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 そうしますとその487を法としますこの15の逆減というのは、まあ、65というふうに出てきます。で、えー、とこれでですねこれをこの15の逆減、えー、情報の逆減65を使ってその15分の11というのをこの乗用感ですね z 百4 8 7 z に埋め込むことにしますとこれが1 1六6 5で715。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 えー、と次に徐、えー、用にで の, あの整数々、えー、に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐のに徐々に徐々に徐々に徐々に徐々にの々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐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 の条件を満たしておりますので、まあ、ここで計算を打ち切ります。で、えっと、以上の結果からと、まあ、こちらのスライドにありますように。えっと 11= イコールえっとマイナス7。かける 487+228 かける15。という関係式が得られました。で、これをそのま487を法とする。行動式にしますと。とこの11が。 えー、と487を法として、えー、15×228 に、えー、合同であるということを言っています。で、えー、とここでですねその、まあ、15というのが、えー、と実は、えー、この11分5分の11という有理数の、まあ、15をですね両辺にこの合同式の両辺にかけたものだと思うと、まあ、この合同式の結果からその、まあ、15分の11が、えー 復元できたということです、ね、この487を法とする計算結果が228 で, でそれが、えー、と15倍すると11に合同であるということが言えたということは、まあ、あの元の有理数で言うとこの15分の11がこの乗用管で228とこうに対応する弦であるということが言えたということになります。でこのことで、まあ、r=11t=15 と置くことで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 それから r スタ a r も0以上 n 未満で t ス t ーは正の値としますでえっと n と a と b から始まるその拡張ユークリット誤助法による乗用を計算しまして、まあ、その組をその ri si ti というふうに置きますそしてこの拡張ユークリットの誤助法の乗用 r はい、Rj に対してこの Rj が r スター以下になるような最小のインデックスを J というふうに置きます。でこの時 の, その J 番目のこの Rst をそれぞれ R'S'T' というふうに置きます。でさらにあるその整数 R と S と T が存在していて でこの RST の間には R=NS+BT という関係式が成り立ちでさらにえと R スターはあーと N の絶対値以上それからえと T,、えー、と T の絶対値はえと正でかつ T スター以下であるという仮定が成り立っているものとします。